皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。1月17日、ついに5桁ダメージを出すことができました。やはり魔法戦士の助けがないと難しいですね。でも、条件が揃えば簡単に1万ダメージ以上が出るので、魔法使いのさらなる強化が待たれるところです。そして、合コンを回して、来月の仕込みをやっておきました。 ジュエルをを個ずつ用意しておけけば、来月は0秒ででもらえるというわけです。ただ、なんだかんだで2時間近くはかかるので、最初から先生たちと行くコマンドが欲しいです。ただ、そうすると、学園始めたばかりの人が本格的に困ることになるので、難しいところかもしれません。というわけで、今回の動画は以上で終了です。チャンネル登録と高評価は別に必要ありませんので。